ねえねえしり返しんむ難しいことはわかりませんが早く打つことができません説明しようみんな早く打つためにはしないを早く振ることばかり考えるけど本当に大切なのは右足の踏み込みなんじゃ打つときに右足が最初から高く上に上がっちゃう人は足が上がって床につくまでに時間がかかるのでうちが遅くなるんだよ。 早く打とうと思ったら、右足っていうのは、低くすり足でね、足の裏を床に擦るように前に出すんだよ。そして、打つ瞬間に強く鋭く踏み込むんだ。右足は低く滑らせて鋭く踏み込めば、もっと早く打つことができるぜ。